西と東でこうした動きなのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。ウクライナを取り巻く情勢が緊迫の一途をたどる中、世界の目が東欧に集まっていることを好奇と捉え、中国が何か行動を起こすのではないかというニュースが報じられています。 ブルームバーグの記事を引用します。アメリカ太平洋空軍のウィルズバック司令官によれば中国がウクライナ情勢緊迫の危機を捉えインド太平洋地域で何かをしようと試みることをアメリカは懸念している。航空省に参加するためシンガポールを訪れている司令官はメディアの円卓会議で中国はウクライナ危機を 利を得る好機と見なしており中国がこの機を生かしたいと考えるとの懸念を私は抱いていると述べた中国がおそらく挑発的な何かを試し国際社会がどのように反応するかを見ようとしても驚くことはないだろうと指摘しウクライナに対する中国のロシアとの連携も懸念材料だと話した司令官はまた ロシアとウクライナで起こっていることと非常に似ているようなことを中国が将来行うことを検討する可能性があるとの懸念を抱かせるとも発言中国はおそらく将来のある時点で実行したいと思うかもしれないことのために下準備をしているのだろうアメリカはこの地域の多くの同盟国やパートナーとともに対抗していくことになるとし 中国の目的は自由で開かれたインド太平洋地域にしないことだと語った。私が話し合っているこの地域の空軍トップは中国がやりたいように振る舞うことを懸念している。我々は自由で開かれたインド太平洋を確実に位置したいと述べた。司令官はもし中国が行動を起こせば非常に有能で 相互運用可能な軍隊を有する同じ考えを持った多くの国々に対して、ほとんど単独で行動することになるとしている。とのことです。ウクライナ侵攻はさておき、ロシアと中国が気脈を通じているのはもはや明らかな事実と言っていいでしょう。ロシアにしてみれば、ウクライナが NATO に加盟するようなことになれば、自分の喉元に ナイフを突きつけられると感じており、さらにロシアにとっては悲願と言ってもいい不登校であるクリミア半島を手に入れた今、仮に軍事的な侵攻を諦めたとしても、ウクライナに対する影響力を手放そうとはしないでしょう。ロシアからしてみれば、ウクライナに進路政権を作り、NATO への加入を断念させ、クリミア半島の領有を続けることができれば、 目的の大部分は達成します。逆に言えば、新欧米政権が誕生し、ウクライナが NATO 加入の道を選択すれば、この緊張は終わることがないということも言えると思います。ロシアが安心して欧州方面に専念できるためには、太平洋方面の守りがしっかりしていることが条件です。そして、それを担うのが中国というわけです。 中国にしてみても、ロシアと状況は似たり寄ったりといった感じでしょう。台湾、東シナ海、南シナ海の野望を持つ中国にとって、背後の中央アジア方面の守りは必須です。こうこの憂いを立たなければ、中国は安心して太平洋戦線に進出できません。だからこそ、ウイグルを取り、チベットを取り、アルカイダとも 脈ををじるような真似をしてきたわけです中国にとってロシアはまさにその高古の憂いを立つことができる絶好の相手なわけです。西に野望を抱き、東を固めておきたいロシアと、東への夢を捨てきれず、西の憂いを立ちたい中国。この二国はまさに保管し合う相手として絶好なわけです。さらに、 もしロシアがウクライナで先端を開き、同時に中国が太平洋方面で火の手を挙げるとすれば困るのはアメリカです。ロシア、中国にとって最大の脅威はやはりアメリカです。もしこの2国が示し合わせて同時に進行を開始した場合、アメリカは作戦上最も不利と言われる二正面作戦を強いられることになります。 最大の脅威、アメリカに二正面作戦を敷いた上に、自国は一方面に集中できるのです。作戦として見た場合、これほどの妙手はありません。しかも、アメリカからすれば、中国沿岸もウクライナも遠方になります。当然、軍隊を派遣することになるわけです。アメリカにしてみれば、二正面作戦という不利を余儀なくされた上に、 戦略上の近畿といえる戦力の蓄次投入も強いられることになるかもしれません。これ以上の不利はないでしょう。それでもロシアは動かないと思います。いや、動けないのだと思います。それはロシアの相手をすることにあるのは一国ではないからです。ロシアが相手をすることになる NATO 北大西洋条約機構にはアメリカ、イギリス、 ドイツ、イタリアなどを中心に、実に30もの国々が参加しています。独立した加盟国が外部から攻撃を受けた場合、相互防衛することに合意しており、集団防衛のシステムを構成しています。加盟国は NATO 域内のいずれかの国が攻撃された場合、集団的自衛権を行使し、共同で対処することができます。ウクライナの 新欧州派が NATO 加盟を絶望しているのは、集団的自衛権の行使というこの点が主因の一つであり、逆に新ロ派とロシアが NATO 加盟を非難しているのもこの一点にあります。NATO 加盟国となれば、いかにロシアといえど、大いそれとは手を出せなくなるわけです。ウクライナの新欧州派にしてみれば、ロシアは伝統的に 常にウクライナを侵攻し支配してきた恐怖の対象でしかありません。自分たちに平穏の日々が訪れるとすれば、それは NATO という傘の下に入るしかないと考えるのは自然というものでしょう。これが逆に中国の場合、中国は台湾に安や す, やすと侵攻を開始する可能性が高いです。うまくいけば台湾、日本と確保撃破し、 来たるべきアメリカとの争いに備えればいいという考え方ができ得るからです。この弱点にいち早く着目したのが安倍政権であり、弱点を補完するために提唱したのが自由で開かれたインド太平洋構想だったわけですね。NATO の例を取るまでもなく、相互防衛をする枠組みであれば、集団的自衛権の行使は当たり前のことなのです。 にもかかわらず、この当たり前のことすら理解できず、集団的自衛権と聞くなり、反対と脊髄反射で唱える、福島みずほのような政治家が未だに存在するというのは、日本にとって悲劇以外の何物でもありません。尖閣諸島や台湾の例を取るまでもなく、中国の脅威はもはや現実であり、すぐそこまで来ているものです。このご時世に、 集団的自衛権反対、憲法9条改正反対と唱えているお花畑な方々は、一度ロシアに行って、プーチン大統領に行ってみてはいかがでしょうか。ロシアが何と言おうと、クリミア半島は歴史的、国際的に見て明らかなウクライナ領土です。集団的自衛権反対、憲法9条改正反対を唱える福島穂氏をはじめとする方々、 今からでも遅くありません。すぐにウクライナへ飛び、ロシア軍及びプーチン大統領に憲法9条の素晴らしさを解くとともに、NATO に対して集団的自衛権の愚かさを解いてみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも、